皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月6日、第4回、ドルボードレースグランプリの開催が発表されました。今回は、エルトナグランプリとなります。早速、コースの下見を行いましょう。スタート直後、さすがに右回りのコース選択はありえないですよね。こういう分かれ道があるコースって、今までどうしてましたっけさすがに本番だと、通行止めになってたりするんですかね そしてこのの細い道が最初の難関になりそうです。ここでブーストを使うかどうか結構悩ましいところになりそうですはい出ましたアズラン地方の夜限定モンスター夢入道ですこいつが面倒なところにいますつまりエルトナグランプリは夜に走ってはいけないという事実が判明しました南の街道に入りました霧と草で視界が見えにくいコースですので視点の設定を一番高くする必要がありそうです さらに地面の杭とロープが地味に面倒くさい障害物になっていますこれに引っかかるとそれなりのタイムロスになりますので場所を覚えておく必要がありますそして油断できないのが橋の上にいるサイ男です絶対にぶつかってはいけません最終エリアの大都上春向井南に入りましたここの橋の上にもコトブキーノがいます絶対にぶつかってはいけませんがハザードの設置状況によってはギャンブル地点になるかもしれません それが嫌なら、橋じゃなくて、左側を迂回しろということになっているかもしれません。最後のこの崖を、右から行くか左から行くか迷いましたが、今回は左から行ってみました。ゴールの形状と、本番のハザード設定状況を見極めてからの判断になりそうです。とりあえずゴールの形状は分かりました。これは本番でも、最後の2択を迫ってくる気配がギュンギュンしますね。というわけで、事前の確認作業は終わりました。